まさチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。まさチャンネルのまさです。皆様、お元気でお過ごしでしょうか今日はですね、バイクではございません。なので、バイク動画を期待している方は、このままスルーでお願いいたします。今日はですね、新型ステップワゴン、RP8 型 EHV です。のスパーダですね。こちらにですね、買い替えました。 でですね、結構僕の中では高級車なんですよ。で、買い替えるつもりもなかったんですが、実はなんですけど、この前に乗ってた車も、ステップワゴン、スパーダのハイブリッドでした。で、それをですね、まあ5年前に買って、まあ10年、10年ちょっとまあ乗れると思うんですよね。で、乗ってると、一番下の子ももう高校生以上になり、 で上の二人が車の免許を持つようになるので、もうそしたらこんな大きい車いらないよねっていうような話をしていたんですね。なんで、ステップワゴン、スパーダ、ハイブリッドを乗り潰すつもりで買ったんですけども、高かったし。ですけど、ザンクレ型というですね、5年後の下取り価格を想定してローンを組んでいるっていうですね、そういうやり方でですね、車を買ったんですよ。で、今年の12月に車検だったんですが、もうですね、 まあ皆さんは分かると思いますけども、このご時世、下取り価格がですね、爆上がりしてます。それでですね、査定がかなりプラスになりまして、絶対に買い替えた方が得だぞということになりました。で、たまたまですね、去年、今年、新型ステップワゴンにフルモデルチェーンにされました。なので、このタイミングでですね、まあもう、得になるんだったら買い替えてしまおうということでですね、 買い替えさせていただいたんですね。だから別にですね、あなたならお金持ってるだとかそういうことじゃないんですよ。買い替えた方が得だという判断のもとで、残暮れ型を利用してですね、買い替えたという形になります。そしてですね、今日やるのはですね、こちらです。見てください。11インチですよ。今こんな時代ですよ。後ろにも見えるようにつけてたんですけど、もうこんだけ大きければ女子席側なんてもう、女子席じゃない、後ろの席なんてね、 モニターいらないかなっていう感じでつけてはいないんですけれども、こちらをですね、運転中に操作ができるようにしないとですね、要するに、テレビが見れるようにしないと、後ろの子供たちもつまらないし、それから助手席の人がね、バババッとこう、運転中にですね、ナビ設定を変えたいとか、いうことができないんですよ、今。なので、キャンセラーをつけて、走行中にテレビを見れる、それから走行中にナビの操作ができるようにしたいと思います。 よくわからないんですけど、まあ、運転中はできないんでしょ、これ。なので、あくまでも、助手席とか、後ろの席の方のために、やる作業と、いうようなことを、家と、家と、言われてる<笑>誰に言われてんのわかんないけど、でもみんな言ってるから、そういうことだでしょう。俺は運転中にテレビ見てからやるんだよ、みたいなことじゃないらしいんですよね、これはね。なので、助手席の人が、運転中に、ナビ操作できたり、 テレビを見れたりとかいうののためにやる作業になります。でですね、キャンセラーを使うんですけども、今回用意したのはこちらです。ちょっと開封していますね。で、ヤフオクで買いました。1500、円だったと思いますね。で、別にこの人と別に提携してるわけでも何でもないので、どこがどうのとかって言いません。ただ、ヤフオクで新型ステップワゴン RP8 純正ナビ。 みたいな感じでキャンセラーみたいな感じで検索するとこれしか出てこないので、こういったものですね。これをですね、この純正ナビの裏に噛ませて、アース噛ませて終わりということなんですよ。作業的にはこんなものです。ただですね、まあこれは皆さんわかると思います。バイク乗ってる方もわかると思うんですけども、全部ですね、これ外していかないといけないんですよ。なので大変です。 僕が乗ってるクロスカブもですね、中に連装品とかつけるのは大して難しくはないんですけれども、カバーを取るのが大変なんですよ。なので、そこからやっていきたいと思うんですけれども、一応説明書も付いてるかな。あ、でも説明書っていうか、まあこうやって取り付けてくださいみたいな感じのものしか付いてないので、YouTube で新型ステップワゴン、 テレビキャンセラー取り付けみたいな感じで検索するとですね、ほんと丁寧にですね、説明してくれてる方がですね、数名いらっしゃいます。本当に分かりやすいです。なのでそちらを参考にして今回取り付けてみたいと思います。まずはね、バッテリーのマイナスをですね、取り外してくださいっていうことです。で、取り外さなくてもできます。取り外さなくてもできますけども、重大な事故につながる危険性があるので、取り外してくださいというふうになってますので、そちらの方もね、ぜひ皆様がもしやる場合には、 あの、マイナスの端子を外していただいた方がよろしいかなというふうに思います。それではですね、やっていきたいと思うんですけども、必要な工具。養生テープ。で、これはね、ナビの、この画面をですね、取り外すときに、ここにですね、なんか突っ込むんですよね。内装外しを外、外しをですね。内装剥がし。で、その時に必要あった方がいいですよっていうことを見たいです。なので一応用意してありますっていうか、家にありました。 それと、ナイスはこれをね、こうバリバリっと、ここにま突っ込むみたいなんですけども、それが必要ですね。これはあった方がいいから、マイナスドライバーでもいけそうな気がしますね。これはね、ここにちょうどね、ここから外してくださいっていう隙間があって、後で見せますね。作業中に。 マイナスドライバーでも良さそうですけど傷がつきそうだし、みたいな感じですかね。まあ、必要あった方がいいでしょうね。まあでもわざわざ用意する必要はないかともなと思います。もし、なければマイナスドライバーでいいかなと思います。そしてスパナ。これはですね、10ミリと8ミリがあれば OK だそうです。なので、やっていきたいと思います。まず、このエアコン吹き出し口の、これですね。 これ外しました。これは簡単でこれこれこれ。このゴムを引っ張って外せと。怖っ。怖はこんな感じですね。天井まで外してくださいと。怖いな。そして次が、このピラーですね。このピラーを外すと。 で、こっち側に引いてくださいということですね。怖っ。怖っ。ええー、っと、ここにあるピンが特殊らしいです。こことここは外れるみたいですね、引っ張れば。え ああ、ごめん。それと これはね、めっちゃ苦労するわ。このね、パーツが、ここにこうぴったりはまってるんですよね。なので、結局、こっちの下にですね、こう、ただガゴッガゴッってはまってる部分を全部取って、上にグッとずらして、で、しかも指を突っ込んで、こう、グッと下げて取るしかないです、方法は。これはなかなか大変。 こういうパーツですね。これで、さっきのところにこう、こう、カこう、はまってぴったりなんですよね。こうか、こうなってるのか。ここがぴったりこう、はまってる形になってるというところですね。で、これは、取り付けるときは、こっちにもこうやって付けちゃって、で、最後にこっちをガゴってはめた方が楽ということなんで。あ、硬い。これは硬いな。 最後これを、こう最後こっちにこう、パッてこう、ネジ、キュッてはめれば終わりみたいな感じでこっちにくっつけてた方が楽だそうです。で、次は、ここですね。ここのパーツを外していきます。引っ張れば取れるって書いてあるけど、本当に取れねえだろ、どう考えても、こんなの。え取れるわけねえじゃん、これ。引っ張ったら簡単に取れるって。 飛れないっしょ。どっから飛んのよこれ。お、行ったぞ。あ、行ったぞ。おっといったぞ。どうした。怖い怖いぞ。 よっしゃーそしたらここにハザードランプのカプラーがあるので怖い傷つきそうだよいしょだこれで取れますとこれはね これは、俺、これ引っ張ってたね。<笑>これじゃないです。ここ。これが、ここの、まあ、はまってるから、これじゃなくて、ここを引っ張んないとダメですね。よし、次。次はですね。ナビ画面の裏側を、ここにですね、ちょっとこう微妙に突っ込むところがあるんですよ。ここに突っ込んで、これを、ここの裏をガバッと開けるということなんですけど、これで、まあ、ここ養生した方がいいよって、 いうことなんですけど、あの、見えないんで、もういいです、傷ついても。<笑>超いい加減になってきたぞ。こう突っ込んで。あ、これは簡単だわ。じゃ、ここ開きます。よしよし。開きました。こちらですね。ここに。 10ミリが2つあるそうですこれでナビがずらせると取り外せるということになるのでこの1 0ミリを外しますこれね大事なのはこれでガあって緩めちゃうと。 こう下を落としちゃうともう終わりなので緩んだらもう手で緩めることですねこのナットで2つで止まってますねそしたら、まあ、これが落ちてくる可能性があるのでここに一応養生してタオルでそれで やっぱりこうガコッとこう、はまってるところがあるみたいなんで、それをクッと外すと、これが取れるということなんですよね。本当に怖いなぁ。ああ、なるほど。ああ、ずれた。これで後ろにずらせれば。あ、なるほど、こういうことね。 このコネクタに接続していくようですね。こちらですね。なので、これがこっちに入る。で、このコネクタがここに入るということになると思います。こちらですね。こちらを。 入れて、で、本体側に入れますと。で、これですね。この圧線なんですけども、これはですね、ここで良いようです。で、ここが8ミリなので、8ミリで、 あ、意外と硬いぞ。意外と硬いぞ。よいしょ。これをこう噛ませまして。 で、しっかり取り付けてありますで。ここで一度ですね、動作チェックですね。それではですね、これでメインキーをオンにしてみます。GPS を受信しました。ということで、今、テレビ画面が映っておりますね。でこれでドライブに入れた状態でテレビがついてるかどうかっていうのを確認したいと思います。 ついてますね今一瞬前に進みましたけれど問題なくちょっと前進みます問題ないですねまっすぐ進んでも問題なくテレビが視聴できますそしてナビ画面ですね 今ドライブに入ってブレーキを踏んでいる状態です。この状態でも操作できますね。今走行中にテレビ画面に切り替えてみます。 でででねねテレビがが見るこことができますこれでですれ、ね、助手席の方それからですね後部座席の方が飽きることなくですねドライブを楽しめるかなというふうに思いますそしてですねナビの操作もできるので助手席の方にですね走行中にナビの設定を変えてもらったりとかそういうことも可能になったということでテレビキャンセラーの取り付けが成功いたしましたというわけでですねまたチャンネルはこの動画だけではございません